日本テレビ系での発言内容をめぐって一部の韓国人を大激怒させている。同日の放送では、平野がロケを行う企画、クイズぶらり平野くん、で韓国を訪問。1月下旬にこの裏国際空港で平野の目撃情報が相次いでいったが、その時のロケが今回放送された、とテレビ関係者は明かす。冒頭。 ソウル市内にあるオブジェ、ICRU からダッシュでカメラの元にやってきた平野は、シャシャ、ありがとう、と、なぜか中国語を発した。そして初めて韓国を訪れたことを明かし、意外と高い建物があるんですね。もっと雪山かなと、リポート。韓国語について問われると、我愛、愛しています、と再び中国語を披露。 首都を問われると、韓国人への名前に多い、パク、室。よく聞くんで。とぼけ倒した。だが、これに一部の韓国人が大激怒。中国に対する国民感情がかんばしくないこともあり、中国と混同するのは無礼だ。韓国を無視している。と、ぱリ増言が SNS に投稿され、炎上は今も続いている。平野といえば、デビュー前から天然キャラで知られるが、 広告代理店関係者は、平野は実は作詞で知られ、頭の回転が早いタイプ。韓国ロケでも笑いを誘ったつもりでしたが、ボケ方がまずかった、と指摘している。東スポウェブ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。